皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月11日、ついにバージョン6が始まりました。何から手をつけていいか、わけがわからなくなりますが、まずはチームクエストの報告です。でも、その前に、ウェルカムキャンペーンの説明が始まりました。何がもらえるのか、今回も楽しみです。 バージョン6の初日は本当に忙しかったですが、今日1日の内容をまとめると、すべて海賊の育成でした。海賊の職業クエストは全部終わって、海賊の装備と必殺技と海賊の証をもらうことができました。海賊の証の効果ですが、なんだかよくわかりませんね。テンションを維持するだけの効果なら、河南帝国の勲章をつけておいた方がいいような気もします。でも、バンマの塔とかなら、テンション維持の効果は大きそうなので、検証が必要ですね。